来た来た面白そうなやつがトロフィン聞こえるか正面の丸太を持ったバカでかいやつあれがトルケルだダメだ停戦これ以上近かすとくらうぞ左に旋回もう少し踏ん張れよし十分だ止めお前ら手を出すな ああいう愉快な大馬鹿者は俺が独り占めだうやるじゃん若いの。 出しすんだよお前ら特攻野郎の心意気に応えてやろうじゃねえかさしの勝ョださあほんとこよチビちゃんさしですでなめやがってうん いい気になるわけだ。あの体であの拳一発もらえば死ぬな。 危ねえ危ねえ<笑>。届かねえ。狙える急所の位置が高え脇の下首よしうん低いあらっキュッツ<ス>めうわ でもつかまえた、うんあっお<笑> あっちゃダメだこりゃコテンパンだなトレミンのやつやっぱり無理だったかアシラッド合図だぜおそれじゃあ退却だ退却全軍引けお、しまったちびと遊んでるうちに戦が終わってるじゃないかお前 見捨てられちゃったみたいだな。かわいそうに。頑張ったのにな。あれ、死んだかな。おーい、おい、おーい。 まだ投資を失わないか好評のくせに大したやつだ戦士よそなたの名を聞こうトルフィントールズの子トルフィンだんトールズ あおい、そのトールズってああ行っちまったどうします大将撃ちますか、うん、やめとけ今日は逃がしてやれおい戦士トルフィーおい楽しかったなまたやろうな 今度は蹴りつけような約束だぞ